にお集にまたこの場に立てると思っていなくてさっきから僕あの声を枯らしそうなんですけどあちょっと途中で声が枯れてしまって出なくなったらあの踊り子に丸投げするので皆さん温かく見守ってあげてくださいそれでは2回目も楽しんでいってください 応援よろしくお願いします。ますそれでは。くれに飛ぶ鳥、眺めれば。 ありがとうございまし た, ましたま。自由の皆さんでした。ありがとうございました。